ネ、ね、アちゃんありがとう。追われてる、私を確実に落とす気だわ。 ゲートどこかわからないみん逃げなあタイミングミスっちゃったゲートもすぐそこみん今しかないわ